ドライブチェーンの注 意, と注意点を言います今回モデルにする車両は KSR ですけれどもこの車両のようにサイドスタンドしか装備されていない場合は 何らかの形で後輪が空転するような形にしてほしいと思います車両を前後に少しずつ移動させることでできないこともありませんが作業効率が悪くなるのでタイヤを浮かせることをですねお勧めしますタイヤを浮かせる道具はいろいろなタイプのものがありますけども一つはこういった後輪をローラーに乗せるという方式ですこんな風に回ります また、こんな風にジャッキアップしてしまうという方法もあります。このケースあるのに軽量なバイクだと、ビール瓶のケースに乗ってちゃったりすることも可能ですし、またはあの、いわゆるメンテスタンド、レーシングスタンドと言われている専用のものを用いてももちろん構いません。チェーンに注油をする前にですね、まずはチェーンの清掃を行います。汚れがひどいとですね、チェーンクリーナーを使いたくなってしまうのですが、その場合、チェーンメーカーが しているチェーンクリーナーという溶剤ならば使っても大丈夫かと思いますがこのようなパーツクリーナーですとか白桃油などは絶対に使わないでください使ってはいけない理由はですねチェーンのスプロケットと噛み合うところにあるローラーの中に入っているグリスも溶かして流し出してしまうということが予想され実際にチェーンの寿命を著しく 短縮してしてままいます基本的にはですねウエスで拭き取る地味ですがこんなふうにです、ね、汚れを拭き取り汚れがひどい場合はですねこういったナイロンのブラシで汚れをかき出してしてから拭き取るチ ェ, ーンチェーン専用のちょっと変わった形 の, あのブラシも。 販売されていますのでそれを使ってもいいかと思いますそれではこのままチェーンを清掃していきます清掃時も注油時も言えることなんですけどもエンジンかけてギア入れてこうエンジンの力でタイヤをぐリぐリぐリぐリスピード上げて回しながらやるというのは絶対にやってはいけません こういうところにですね、手が、袋がかんでしまったりあるいはウエストの端がこう噛んでしまったりして大変な怪我をする原因になりますので絶対にそれはやめてください。えー、注意ポイントはこのプレートとプレートの間からローラーとプレートの間それの、えー、内側もですローラーとプレートの間そしてプレートとプレートの間あ ちなみにですね、このチェーンは今時、き、ドンシールチェーンでございます。ゴムのオーリングはこれには入っておりません。実際に注油するときはですね、タイヤがこう回りますから、遠心力で外へ外へとこう、チェーンオイルがですね、えー、振り回されますので、内側から注油するのが基本です。いいいよいよチェーンに注油していくんですけども、 チェーンオイルがタイヤやホイールについて汚れてしまったり、ちょっとタイヤにつけば滑りやすくなったりして怖い思いをするかもしれないので、そんなことを避けるためにも、こんな感じで段ボールなどでちょっと養生していくことをお勧めします。チェーンに刺す油脂なんですけども、チェーンメーカーやバイクメーカーからですね、様々なチェーン用のオイルが販売されています。基本的にはどれでもいいと思いますけども、 オフロードなどを走るバイクには、乾式のものの方が汚れの付着が少なく済むので、いいかなと思います。 またあの、いわゆる今、主流のシールチェーンにはですね、できるだけ専用のチェーンオイルを使うことをお勧めしておきます。場合によってはあの、シールのオーリングを傷めてしまうことも考えられますので、その辺はご注意ください。なお、あの こ, うこのバイクにも使っているノンシールチェーンの場合はですね、まあ、粘性のあるオイルであれば何でもいいと思います。あの例えば、エンジンオイルの廃油を使ってもですね、メンテサイクルが異常に短くなるだけで、 走行後必ず毎日のようにチェーンに注意をするというような習慣のある方でしたらエンジンオイルでも全く問題ない、まあ、全くとは言えないかもしれませんけども、まあ、基本的には大丈夫じゃないかと思います。メンテサイクルが長くなるか短くななるるかか短といっても、えー、こういったチェンセンーン専用オイルを使ってもですね1万キロも2万キロもメンテしなくてもいいというわけではありませんので。 まあ、その辺はご自分の判断で、えー、適時、えー、チェーンから音が出てきたなあるいは音が出そうだな音が出てきたらちょっと実はもう手遅れですから、えー、そろそろ音が出そうだなっていう感じがしたら、えー、チェーンに注意をするというのが基本だと思いますどのくらいのスパンでというのは一概に言い切れません、えー、雨の中の走行が多かったり埃や、えー、砂の多いところをたくさん走ったりということでも大きく変わってしまいますので、えー、何キロごとということは言えませんけどもまあ、チェーンが乾いてきたなとか 音が出そうだな、まあできれば音が出る前チェーンに注油することを心がけてください、えー。それではチェーンに注油してみましょう。えー、注油したら少しなじませます。えー、なじませたら。 余分なこうう、えー、油脂を拭き取ってこれでチェ、えーンの注油、えー、終わりましたが、えー、先ほどあの油脂のところで忘れ言い忘れちゃったんですけど注油にはあの CRC556 うーは絶対にだめですから使う油脂は基本的にはチェーン専用グリス専用オイルノンシールチェーンであれば。えー エンテサイクルが短いことを覚悟であるならば、えー、エンジンオイルを場面に挿すというのでも大丈夫かもしれませんただしチェーンの寿命が、えー、伸びるかどうかは、えー、ちょっと分かりません以上です